認知症の方が楽しめる活動の本たすけ第4号です10月5日発売の11・12月号には私が YouTube で紹介したきっかてんがより作りやすい方法で紹介されていますなんといっても図や写真を使った説明が大変わかりやすく実物大の型紙も載っているので すぐに作れます QR コードを読み取れば簡単に作り方を動画でチェックすることができます関連動画やバックナンバーの動画も見ることができます季節の壁面作り以外にも秋らしい楽しい活動がいっぱい掲載されています興味のある方はぜひ説明欄をご覧ください